ハイパーイブ、コシーです、今日は4月20日、何の日か皆さん、ご存知ですか海外ではウィードデイと呼ばれて実はマリバナの日なんです、結構、大麻が合法な国では各所で、まあ、ここのカナダもなんですけどいろんな場所でイベントがあります。そここで今回はこのウィードデイ 海外はどんな風に過ごしているのかイベント会場に実際に足を運んで皆さんにお届けしたいと思いますきっとですね私が一番初めにあげたマリファナの企画と同じ公園で大きなイベントがあるみたいなのでそこに行ってみたいと思いますちょっと残念ながらですね今日はご覧の通りちょっと 雲行きが怪しいんですけどどれくらい人が集まっててどんな状況になっているのかわからないんですが行ってみたいと思いますイベント会場と思われる公園の近くに到着しました今こうバスを降りるとですねなかなかこうそれっぽい人たちが たくさん一方方向に向かって歩いていってるのでその人たちについていこうと思いますちょっと会場に着く前になぜこの4月20日がマリファナの日に選定というかされたのかっていうんですけど実はこれまあ英語では420と言って1970年代結構昔の時に学生の人たちが暗号記号なんか隠し隠語として4時20分に放課後になったらみんなで「 マリファナを吸おうぜみたいなのが風習となってインゴで420と言われてるみたいですと話をしているとですねもうかなりイベントっぽいところに来ましたよこう雨の日にもかかわらず結構多くの人が参加されてます。 T シャツとかも売ってるみたいですね結構オリジナルグッズみたいな商品を販売してる人もたくさんいますちょっと中に入ってみましょうかみんなめっちゃ平気で 普通にタバコレベルでマリファナを全然吸ってますねちょっと下がびちゃびちゃなんですけどあちらのブースではかなり低い BGM がガンガン流されてますねみんな雨をしのぐためにあそこにみんな集まってるみたいですちょっと突入してみますみんな雨をしのいでここのステージ上に集まってますすごい人混みですみんな中で大麻をたくさん吸ってますわあ もう霧のようになってます。What is this? <ター>めっっちゃ雨が降ってきました<タッ>。会場ではもうあのアナウンサーがアルコールよりタイムは体にいいよなぁみたいなのとか合法になってハッピーだろうみたいなことをめちゃくちゃずっと言ってます。<笑>めっちゃ汚れたー ブ<笑>ーやっぱ定員の方も前年に比べるとかなりつまんないって言ってますね雨の影響も受けてかなりこの人の集まりとかも 影響を受けてるみたいです。このステージではずーっとこうマリファナの合法化を訴えるスピーチが多分。 誰がしゃべるっていうのではなくいろんな人が多分喋ってるんだと思います今はあの人ですけどまた数分後違う人がマイクを持って自分の主張をするでも基本はなんかマリファナを全世界的にこう合法にしようという主張が主なものですちょっと雨が広くなってきたのでもっと広くなる前にちょっと何人か話を聞いてみましょうか。 smoking on a batch bowl. y o smoke cigarettes? Yeah, a little bit. And then you put meat, meat on top. You're mixing? Yeah. Wow, big boy! big <laughs> 最後にまとめます。 こうマリファナというのは日本のイメージだとこう覚醒剤と大麻が同等にイメージされるのが多いと思うんですけどま大、あ、麻がなぜ禁止になっているのか私も説明はしきれないんですがこの国ではマリファナは人間の健康を助けるためにみんな愛用しています確かに合法化するにはいろんな問題はあると思うしそもそも合法化すべきかは分かりませんがカナダの現状はこんな感じですちょっと雨もひどくなってきたのでこれで締めたいと思いますぜひこの このビデオ面白いなと思ったら、高評価、シェア、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、420カナダからお送りしました。ハッシュタグ更新